プロデューサーさんこんにちは。 プロデューサーさんとお話がしたくて最終選考会に向けて一つアイディアがあるんですけどそういう話なら聞かせてほしいな実は私もいいアイディアが浮かんでさミカさんずるいですよ私も一緒に考えたじゃないですか 私いよりちゃんのアイディアで意見がまとまったってことを忘れないでくれる皆さんそうだあやさん元気になったみたいですねよかったね小白さん<笑>はいありがとうございます 私たちこれから最終選考会に向けて何をしたらいいか考えたんだ完全体になったディアマントを倒すには修行するのがいいと思いますそれじゃあディアマントが悪者みたいになってるしあとするのは修行じゃなくてレッスンね<音声> はい8月に皆さんと一緒にレッスンしたパフォーマンスをもっと磨けたらって私もそれ考えてたあのステージに桜が咲いたようなそんなパフォーマンスあの時のパフォーマンスはルミナスが 心を合わせて生ままれたものだと思いますみんなめっちゃ個性的なのにそれが一つに重なるともっと輝けるよねそこがルミナスのすっごいところですお互いが魅力を高めているそう感じました8月の時と同じように 気持ちを一つにすればまた新たなパフォーマンスが見出せる気がするんですあの時はみんなでお花見パーティーを想像したよねということははいお月見パーティーを思い出すんですそうですね未来さん私もそう思います夜空を見上げ同じ月を眺めて が輝いてました、ね、うんいいわねあの満月ならきっとみんな覚えてるわ新しいパフォーマンスを生み出すにはあとはみんなの気持ちが一つになれる曲が必要ね 私もわかったのに<笑>皆さん同じことを考えていたみたいですね任せてここまで来たんだから最後までみんなと行けるとこまで行くしかないっしょはい 最後までついていきます